ステップ5。量子化された電磁放射。Quantized Electromagnetic Radiation。そして、マックスウェル方程式の自由空間のバージョンなんですけれども、ちょっと新しい定義をしたいんですが、それがまあ平面花なんですけれども、それがモードと呼びましょう。そして、これが使っている数式なんですが、この E は電波で、 R はそれの進んでいるその位置なんですけれども、そして t。それから、エプセラン m がそれが変更 の, のベクトルなんですが、大文字のエプセラン m of t、これが振幅なんですが、そして e の ikm.r 乗なんですけれども、この km が周波数を表示して、そして r はその位置ですね。 そして、プラス CC というのは、それが共役変数なんですけれども、その共役 の, の分ですね。そうすると、これがまあ複数数 で, でもこれが実数になるでしょう。そして、これがまあいつもの特徴なんですが、その変更ベクトル と, と、その周波数の進んでいるベクトルとして、その K ベクトル が, が垂直なんですが、そして、 オモジエプサ ロ, ロン M of t, イクワそのオモジエプサロン M of 0 e のマイナスオメガ Mt になるでしょう。まあ、これが標準の超のの振動子なんですけれども、そしてオメガ M イコール c Km の絶対値。そしてこれが、まあ、C はこの場合には光の速度なんですが、そうすると、 Km が, がと C 分のオメガ m になるんでしょう。それから、これが、モードは m なんですけれども、そのモード m が、がこの変数 と, としては定義されるんですが、それがエプサロン m この変更のベクトル と, と Km のベクトル。そして、それの状態が、大文字エプサン m of t になるんですね。そして、 これがこういうふうには書いてて、それから、それの青電波なんですけれども、磁場なんですけれども、B of RT e これが Km とエプサラン M の外積、waterωm なんですが、それかける大文字エプサラン M of t と同じと E の iK.R 乗と、強約の変数ですね。 そして、これのダイナミックスなんですが、d εm of t dt イコールマイナスオメガ m εm of t になります。そして、これの協力変数にはどうなるんでしょうそして、まあ、電波 に, についてなんですが、今回には複層数 と, としては計算したいと思います。そして、これが、まあ、 開発した表現なんですけれども、いろいろやってみて、結局研究者はこれがアトのような発見したんですが、このエプセロン M of t イコール i、エプセロン M1、アルファ M of t、そうすると、このアルファ M of t イコールルート r 2 h bar 分の1かけるこの QM プラス iPM。で、これがその 協約の変数の条件をアウトの証明したいと思います。そして、まずはこれの体積、積分を取りますけれども、この Hm イコール2分の1のエプサロン0、このエプサロン0が油田率なんですが、そしてこれが D3 乗 R で、これまあ XYZ 軸なんですが、かける電波と磁場。 ですよ、ね、電波の次乗プラス C 事情、B 事なんですけれども、イコール二、エプサラン 0VM エプサラン M1 の次乗かける絶対値のの αMT の次乗になります。そして、これがこの VM がそれが量子される体積なんですが、それがこの 積分を取るためのものでしょう。そして、この部分は、これが単一格子について、その振幅の項になるんですけれども、こういうふうに定義すると、この Vm がキャンセルできるようになりますから、数式は楽になります。そうすると、Hm=H bar ωm。 アルファ M of t 次乗イコール2分の1のオメガ M QM 次乗プラス PM 次乗になります。そしてこれが簡単になるんですね。そうすると、これが調和振動子になるんですね。そしてこれがハミルトニアの数式としては青かどうかなんですけれども、これが 本レスンのステップ2にやってた数式なんですよね。そしてこれがまあ DQMDT イコールパーシャル HM パーシャル PM イコールオメガ MPM に な, になって、そして DPMDT イコールマイナスパーシャル HM パーシャル QM イコールマイナスオメガ MQM。そして、 これが dαm of t dt イコールマイナス i オメガ m α of t。そうすると、これが必要な条件と合います。そして、これが協約の変数としては定義ができるようになりましたので、この p と q は、量子化にされる電磁放射線としては使えるんですね。 そして、QM と QP はその variable になります。そして、シングルモードなんですけれども、これが QM hat、QPM hat で、先の協力変数としてこれが今回は演算子になりますけれども、これの交換子イコール IH bar になります。そうすると、 いつものハムルトニアンの演算が Hm イコール2分の1のオメガ MQ ハット M の事情プラス P ハット M の事情になります。そうすると、生成演算子と消滅演算子なんですが、それが A ハット M と A ハット M ダガーイコール A ハット M イコールに 2h bar,、uh, root 2h bar 分の1かける q hat m プラス i p hat m そして a hat m dagger e q ル a l root 2h bar 分の1かける q hat m マイナス i p hat m になりますね。そしてこれの交換詞が a hat, a hat dagger equal t 1になります。これが確認する と, といい練習になりますので、ぜひ確認していただければと思います。そして、hm hat equal h bar g a hat dagger a hat plus 1 2分の1になります。そうすると、これが今回のステップの結果になりますので、これを覚えていただきたいと思います。